なんだ<笑> な, んなんだあれや ば, いやばいやばいやばいやばいい お, おかおかしいよあいつな何で何であんな魚さば漠みたいに平気な顔で生きた人間をうう<笑>ととにかく部屋まで戻ってきたけどこのままここにいたらやばい え急いで逃げようスキューアスキューアはどここんな格好じゃ外に出た瞬間死んじゃうあったよかったちゃんとあるえー、後ろ様上野様先ほどは失礼いたしました見慣れないものをお見せしてしまったようで 対応が足りず申し訳ございませんでしたお薬をここに置いておきますのでよろしければお使いくださいはっ、はい、ありがとうございますあと一刻ほどでお夕食の準備が整いますまたお呼びに参りますので ああ手間のかかるような行動は慎んでくださるようお願いをしてあげますわわかりましたそれでは失礼いたします、はあ、逃げなきゃとにかくまずは着替えないと。 ちょどどういうことだここにさっきまでここに玄関のドアがあったはずだよなまさかそんななんでなんで扉がなくなってるのわけわかんない1階の窓は全部はめ殺しになってたぞそうよ2階2階の窓から逃げられない掃除するときに開けるはずよ雪が積もってるから うまく降りれば…けどあいつ2階には行くなってヤバくないかでもこのままじゃどっちみちわ<笑>かった行こう何 何なのここ な, なんだ同じ建物だよななんで2階にこんな突き当たりが見えないなんて窓もないし左も右もドアばっかりマジで意味わかんねえ現実世界に消失点だと絵じゃないんだぞ この廊下一体どこまで続いてんだ。どなたですかな。ええ、ああ、ここには来ないよう申し付けておいたはずだったのですが。す, すみません、そそのでで電話電話を借りようと思っ。ああ、ここは。 オーハムヘビの回廊にてございます。無限の円環、永遠の循環、終わらぬ夢は無限回廊、悪夢の終わり、そして始まりでございます。ええー、ななんだよそのでかいハサミ。 残念ですみません。いや ご心配はいりませんこの無限回廊に足を組み入れたのですあなたたちはもう死ねませんからお前でごめんなさいおう とやってししままいましたそろそろ前回迷い込まれた上野様が壊れてしまう頃でしたのに次回は「生け取ることにしましょう」<笑>。 な, なんだね、マリアごめん。雰囲気が広くて見えない。